で、あのー、女性のちょっと、ちょっと触りだけ、あのーご。ご披露したいと思います。<笑>じゃあ、よろしくお願いします。小とりこ、で。お願いします。<笑>まさかどよさこい響き。 武者。 花でかれに咲く花の色感より甘く色い知れ身も心もゆだた不器心許した一輪の花綾瀬のごとき七つの影敵の身と言われし我が身唯一の忠相我をあざ持ち藤原に漏らす魔性の女秀里のやは